日常運動の食うたり今日もそ他に本日を交換しなではごゆっくりお楽しみくださいこちらファミリーマートの豚肉そばを食べたいと思います肉うどんはよく聞きますけど肉そばってあまり聞かない気がしますね自分が知らないだけかもしれませ ん, うんこれがどんな味なのかな気になりますねそれ、ねえー、ではチャンネル登録よろしくお願いします一応ミリー完了しました お肉の甘辛いタレが絡んでいるのがいい香りがしてきますのでではいただきます。 グラですけど、そういう絡めてやる甘辛いザレがいい感じに出汁に溶け出していましたね。なので、すき焼きのリり下のような味わいの出汁になっていました。それがそばに絡んでいるときに、それとの後に甘辛さが広ってきて美味しかったです。もちろんお肉自体の食感も購入られた、それも良かったですね。 便利やシャキシャキとした趣味ですかな？もうしっかり存在感を出していて良かったです。すぐすると相撲ができた。お楽しみいただけましたがもしそうでしたら、チャンネル登録コメント高評価よろしくお願いします。では、また次回の原目でお会いしましょう。好きな方にはおすすめですね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。エンブ